そもそも、ムン大統領誕生のきっかけが一体何だったのか分からなくなってしまいますね。どうも、政治いろいろの学部です。ムン大統領の退任が近づく中、ムン大統領の妻、キム・ジョンスク夫人の衣装代をめぐる議論で、いかにも 韓国らしいやりとりがされているようですね。朝鮮日報の記事を引用します。ムンジェイン大統領の妻、金正ジ夫人の衣装代をめぐる議論に関連し、聖華台は30日午前、ラジオ番組でのインタビューで、私費で負担しカードで支払ったと主張した。ところが、同日午後、書村 .com が 複数の購入先に取材し、5万ウォン紙幣で現金決済したとの証言を報道すると、青瓦台は同日夜に説明を一変させ、税金計算書まで発行するよう指示したと主張した。しかし、これも購入先の話とは内容が異なっていた。キム・ジョンスク夫人が支払いを証明する領収書を求めたことはないというのだ。 チョソンドットコムは31日、ムン大統領の任期中に、キム・ジョンスク夫人に官服を販売し、1000万ウォン、約100万円を受け取った A さんに、キム・ジョンスク夫人に官服を販売した時領収証を発行したかと尋ねた。A さんは、何の領収証を私がなぜ発行するのかと聞き返した。発行していないということかと、 再度尋ねると、A さんは、領収書を発行するよう言われれば、今からでも発行できると話した。つまり、領収書の発行を求められていないため、発行しなかったというわけだ。聖華台は、キム・ジョンスク夫人の衣装購入時の決済について釈明しているが、これがさらなる議論を呼んでいる。聖華台の拓ンミ民ン、 議書館は30日朝韓国 TBS のラジオ番組、キム・オジュンのニュース工場に出演し、すべての衣類と装飾品は私費で負担し、カードで決済したと主張した。しかし、チョソン・ドット・コムが取材した結果、これまでにキム・ジョンスク夫人に衣類や靴を販売した複数の店はすべて、現金で代金を受け取っていたと証言した。 感服を2回販売した A さんは、5万ウォン紙幣の入った封筒で、それぞれ700万ウォン、70万円と300万ウォン、30万円を渡された。また、靴15足を販売した靴職人も同様に現金で受け取ったという。このことが報じられると、青華大は説明を一変させた。青華大の関係者は記者団に対し、 婦人が自費で現金で支払ったものだとして、税金計算書まで発行するよう指示したと聞いている。問題になることはないと主張した。しかし、販売者の A さんは、領収書を発行した事実はないとして、青瓦大の主張に反論したわけだ。とのことです。ムンジェイン政権が圧倒的な韓国国民の支持のもと誕生したのは2017年のことです。 ムンジェイン大統領が圧倒的な支持を集めたのは、パククネ前政権の適質が大きく影響したことは疑いようもありません。パククネ前大統領もかつては 65% もの支持を集め、韓国国民から外交の天才ともてはやされていました。まあ、〇〇の天才は韓国人が死生者を評するときに好んで使う言葉なのですが、 実態を伴っていることは皆無と言っていいでしょう。実際、パククネ前大統領も外交の天才という言葉にはほど遠く、実績らしい実績といえば2015年北京で行われた抗日戦争70年記念軍事パレードに西側の国家元首としては唯一出席し、改めて世界に、韓国は西側諸国の国ではない。今でも 中国の属国だと知らしめたぐらいでしょう。そのパククネ前大統領ですが、2014年に起きたセウル号事件がきっかけで一気に支持を落とします。さらに2016年、いわゆるチェ・スンシルゲート事件が起こり、とある地域では支持率 0% を記録するほどその支持は地に落ちたのです。チェ・スンシルゲート事件とは平たく言えば、 パククネ前大統領の友人であるチェ・スンシルという人物が、パククネ前大統領を陰で操っていたとされる事件です。政治家でも何でもないただの民間人が国の秘密文書を手に入れ、大統領の演説の仕方や公金の流用方法などを指示し、大統領がその通りに動いていたというもので、言ってみればチェ・スンシルがシャーマンとなり、パククネ前大統領が 操り人形となっていたという異常な事件です。これだけでも異常なのですが、パククネ前大統領はチェが支配していた財団に774億ウォンの金を出すように迫ったり、乗馬をしていたチェの娘の活動費としてサムスン電子に433億ウォンを要求したりと、いわゆる売りを優遇し続けたことが次々と発覚し、とうとう、 韓国初の弾劾を受けることになってしまったのです。パククネ前大統領を大統領の座から引きずり下ろしたろうそくデモを、韓国人は、これこそ成熟した民主主義だと自我に賛していますが、実はこの一連の出来事こそが、韓国という国が未開であることの証明と言ってもいいでしょう。まず、パククネ前大統領がチェ・スンシルを厚遇。 あるいは、チェ・スンシルがパククネ前大統領を利用し尽くしたのは、韓国伝統の売り文化に根差したものと言っていいでしょう。自分の売りだから厚遇するのは当然ですし、自分の売りだから自分に利益を供与するのは当たり前。身内に一人でも出世する者がいれば、全力でそれにぶら下がって甘い汁を吸い尽くすというのが売り文化の根本です。 努力することを異常なほど嫌う韓国人という怠惰極まりない民族ならではの文化です。パククネ前大統領が批判の嵐にさらされたのは、これも韓国伝統の反の文化が根本でしょう。大金を手に入れたり、成功したりする人物に対して、韓国人は異常なほど悲がみ嫉妬します。基本的に韓国人は努力を嫌います。 なので、成功した人物も、自分と同じように努力をしないはずだと決めつけ、あいつは運が良かっただけだと恨みひがむのです。その時、努力をしなかった自分を恨むことは一切せず、とにかく相手をひがむのが、藩の文化の特徴と言っていいでしょう。そして、最後はこれも韓国独自の、何でも人のせいにする文化です。 チェ・スンシル・ゲート事件は、確かにパククネ前大統領の罪ではありますが、では大統領だけが悪いのでしょうかそもそも自分たちが選挙で選んだことは棚にあげ、パククネだけが悪いと叫んでデモを繰り返せば韓国が変わるのでしょうかパククネ前大統領が悪いのは確かにそうなのですが、パククネという大統領を生んだのは他ならぬ韓国国民であり、 チェ・スンシルゲート事件を引き起こした国政システムを生んだのも韓国国民なのです。そういった意味において、大多数の韓国国民もまた、チェ・スンシルゲート事件の加害者なのです。にもかかわらず、いかにも、自分たちは被害者だと言わんばかりにろうそくデモを繰り返し、甘つさえ、これこそ最高の民主主義だと自が持参する。実際には、 売りの文化を許容して、俺も甘い汁を吸おうと、うのめ高のめで好きを狙う。成功した他人をとにかく恨んで、悲願で、妬んで、引きずり下ろそうとする。自分たちが起こしたことはすっかり忘れて、大統領一人が悪いと被害者コスプレをする。これを未解と言わずして何というのでしょうか。ムンジェイン政権とはこういう。 未開な民によって生み出されたアダバナと言ってよく、そのアダバナの売りである夫人が黄金で衣装を買うということも何の不思議でもない出来事なのです。今回のムンジェイン夫人の衣装購入事件は言ってみれば未開な韓国人の集大成と言ってよく、言い換えればムンジェイン夫人は未開な韓国人の姿そのものなのではないでしょうか。 おそらく、ムン大統領夫人も、ムン氏退任後、反の豪華に焼かれることになるんでしょうね。同じ過ちを何度も繰り返す韓国人のこういうニュースを見るたびに、こんな国とは付き合えないという思いがより強くなっていきますね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。